演武開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日は チ, ラッチャンネル登録よろしくお願いしますこちら業務スーパーのごまだれ餅を食べたいと思います大福白玉ずんだりついて3つ目ですね黒ごま これまでのやつ美味しかったからな、これもきっと美味しいんだろうなと思いながら、芽をふくまして、だってゴマまだれも入ってあります中身は、はい、このように小さめのお餅のプルプルで、中身、それを割るとこんな風に、黒ごまがたっぷり入ってません、たっぷりほどでもないが、それは失礼。では、いただきます。 このもっちり感変わりませんねそして黒ごま香ばしいですでもその中にも甘さもあるこれすごいですね温めても美味しそう<笑>これまでと同じ業務スーパーのもっちりとしたお餅の中に香ばしくその中にも甘さがある黒ごまだれが入って噛んだ瞬間にその黒ごまだれの甘さと香ばしさがふわっと色がっ て, きてとっても美味しかった香ばしい ただ甘いだけじゃないというのが良かったですね最後まで飽きずることなくパクパク食べるときましたこれ温めても美味しそうですねなんか他にも余裕できそうですというわけでこちらの点数とさせていただきます青唐辛が火をともすもや食べてみて食べて体の中に火をともしましょう